今日はです、ね、コンパクトシェーバーの話をしていきますミニマリストとしていろんなちっちゃなアイテムを持ってるんですけども今日はちっちゃなシェーバーの話をしていきます僕のチャンネルではこうしたミニマリストのアイテムだったりだとかコスパ生活をお話ししてますよかったらチャンネル登録よろしくお願いします今日はコスパ生活おすすめのミニマリストのシェーバーの話をしていきます4つのパートに分けてお話をするんですけども実際僕が買っているもの 4 4種類もう一つあるんですけど4種類のシェーバーを比較していこうと思いますで実際あのシェーバーだとかいらないっていう人もいると思うんですけどもあの僕もシェーバーを断捨離するためにシェーバーを捨てるためにミニマリストとして捨てるために今ヒゲ脱毛をしてますヒゲ脱毛をして何がいいかっていうと、まあ、要するにその毎日の朝の支度ってこういう風な形でシェービングしますよね ダンサーの皆さんだったら分かると思うんですけどシェービングするのが超だるくてだるいので僕は今ここのひげの部分を全て脱毛してもうシーバーを断捨離しようっていうふうに思ってます、えー、シェーバーを捨てようっていうふうに思ってますただちょっと、あのー、脱毛って結構時間がかかるんでそういった意味でも今とりあえずシェーバーを持ってるっていう状態ですその中でもやっぱりコンパクトなものがいいっていうので最近コンパクトなシェーバーを買ってみました今日はそのレビューを4種類していこうと思います まず1つ目1つ目のシェーバーなんですけどもこれこれめちゃくちゃちっちゃいですよねこの回転型のシェーバーをゲットしましたこれコンパクトミニシェーバーっていうふうに言われていて SD003 値段が2000円になりますで2000円なんですけども実際どうなのかっていうとめちゃくちゃコンパクトですねで電池がいらずにここに USB を挿して充電できるタイプなんですがコンパクトはいいんですけどもやっぱりちょっと正直反りが甘いっていうのが正直なところです で実際いろんな僕はシェーブを持ってるんですけどもちょっとあの深剃りができないなっていう印象がありますただただこれがすごくコンパクトなので持ち運びには便利ですでもし例えばあのシェービングする時にすごく薄いひげの人だとかはすごく有効なんですが僕見てちょっと濃いめのタイプはこれはちょっとなーって思うかなっていうふうに思ってます で実際アマゾンのレビューだとかをあの概要欄からチェックしていただくと分かるんですけどもんどうなのかな中国から輸入されてるのかなっていうふうにまあこれ確証がないんですけども輸入、えー、されてるのかなっていうふうに思ったぐらい、えー、なんかちょっと日本語がおかしいコメントもあったりだとかっていうふうなのが見受けられたんでちょっと買う前に悩んでる方がいたらんどうなのかなっていうふうに見ていただければないというふうに思いますこれすごくちっちゃくて、えー、軽いんですけどもちょっと反りが甘いっていうのがえー デメリットですねメリットはすごく軽いっていうのがあります。これ SD00 さん2000円で売ってるのでよかったら概要欄にチェックしてみてください。まずはつ目、このミニシェーバーでした。次、二つ目に紹介するのはこのパナソニックのシェーバーになります。これ何がいいかって、これコンビニで購入しました。セブンイレブンローソンだとかっていう大手コンビニで買えるのこのパナソニックのシェーバーになります。僕も890円で昔これと同じような シェーバーを買ったんですけどもこれすごく反り心地が深いですで何がいいかっていうとこれもウォータープルーフだとかあの水洗いができるんで水洗いができるのがいいのとあとはそのコンビニで買える手軽さが便利です例えば国内旅行であのシェーバーを忘れたいだとかやっぱりシェーバーを持ってる人だとかで行くとやっぱりその自宅用と旅用とっていうふうに持ち合う 持ち分けてる人もいますそれぐらいなんですが僕はちょっと1個ぐらいしか持ってないんでたまに忘れるんですよねシェイバーって洗うのがめんどくさかったりするじゃないですかで洗って水浸しになった時に乾かしててそのままリュックに入れるとちょっと臭くなったりするんでそれを避けるために乾かして置いてたんですけどもその乾かして置いてた時にこのシェイバー自体忘れて国内旅行で持って行き忘れることが結構あります なんで、そういった時に使えるのがこのコンビニで買えるパナソニックのシェイバーです。で値段がアマゾンだと890円ぐらいで買えるんですけども、コンビニだと1980円ぐらいですね。っていうかちょっと2倍お値段がするんですけど、これは深剃りがすごくできます。痛いぐらい深剃りができてしまうというのが僕が感じた感想なんですけども、痛いぐらい深剃りができる。ただちょっと痛いぐらいなんで、ちょっと深剃りしすぎるのがデメリットかなというのがありますで。僕よりも濃いタイプの人。 はこれ使ってすごくあの深造ができるんでいいんじゃないかなというふうに思います。二つ目はこのパナソニックのシェーバーでした。次三つ目にご紹介するのが僕が今愛用しているブラウンの M90 っていうタイプのシェーバーになります。これ何がいいかって、程よく深造ができます。これいろんなあのミニマリストの方とか旅人が紹介しているブラウンのアイテムなんですけどもシェーバーなんですけども。 軽いしなおかつ電池で動くでプラス深削りができるで2000円程度で買えるんでそういった意味でもすごくリーズナブルに利用することができますで何がいいかっていうとこれをあの歯を変えたりするときにこれをそのまま歯を購入して変えて買い場であのシービングするんじゃなくてもう2000円程度なんでこれごと購入して新しくするのが簡単になりますでしかも超コンパクトなんで利用しやすい えー、プラス電池で動くんですけれども、ちょっと電池で動くっていうのがデメリットですよね。電池を変えないといけない。でアルカリ性だとよりあの動く、可動域、速さがう速かったりするっていうのがあったりだとか。あとは個人的に好きなのが、ここですね。ここにあのちっちゃい刃が備わってます。ちっちゃい刃が備わってるんで、ここで、例えば反り残しがあったりする時の中に、ここへシェービングできるっていうのがポイントになってます。 なんで、ちょっとした、こう、なんていうんですかね、この端っこだとかもみあげとかも手入れができるのがこのブラウンのえシェーバーになってる。で、こういったコンパクトシェーバーをメインとして使っていくのもありなんじゃないかなっていうふうに思ってます。え、つ目に、あ、3つ目に紹介したのがこのブラウンのえシェーバーでした。で、実際どれがいいかっていうと、僕これ一番使ってます。え、深取りしすぎないですし、ちょうどよく深取りできる。プラス、あの、Amazon で購入できますしっていうのがあって、僕はこれを使うことにしてます。 で次、番外編なんですけども、番外編これ、フェリオ、あのフェイスシェイバーになります。これパナソニックのアイテムなんですけども、これ2000円で買えます。これも眉毛剃りに使える、あのー、アイテムなんですけども、これをよくよく、あのじりじき、後々ののか、後々のこれをあの自分のメイン機にできるように、僕はここを脱毛していこうかなというふうに思ってます。で今、脱毛でいくと、多分10回ぐらい受けたのかな。いや6回かな。 6回ぐらい受けましてでたい1年ぐらい経ったんですけどまだ、えー、完全脱毛できてない状態ですでなんで今から僕が使っているのはゴリラクリニックっていうのを使っているんですけども今後より使っていってでここをあの脱毛してで残ったところをこれだけでシェービングしていくようなところまでいけたらいいなと思っていますで正直色々とシェイミングはあるんですけどもいいのになかなか出会えないっていうのがあります えー、価格も2500円、えー、3000円台をどんど ん, ど ん, どん利用して、えー、使っては捨て、使っては捨てっていうふうに使っては捨て、使っては友達にあげるっていうふうにやってるんですけどもまあなかなかないと、まあなかなかないので僕も今探している段階なんですけどもこ の, あの記事、えー、この動画を作るにあたって調べたところあの面白いシェイバーを見つけました。アポッセン アパセンかなアポセンかアパセンかちょっと読み方わかんないんですけどもシェーバーが見つかりましたこれ5番目のちょっと番外編なんですけど2800円で Amazon で売ってますこれレビューが300件近くあってでプラスすごく評価が高いんですよねで何がいいかというとこれに似た感じでシェーバーになってるんですけどもプラス充電 USB 充電で使えるっていうシェーバーのレビューがすごくいいんですよただ Amazon のレビューって最近ちょっとなん か, な ん, かなんていうんですかね なんか違うなっていうふうに思ったりすることも多いんですけどもそのレビューの評価すごくいいですで僕まだ使ったことないんですけどちょっとこれも挑戦してみたいなっていうふうに思ってるんでちょっと番外編で概要欄に貼っておくんでよかったらチェックしてみてくださいもしですねミニマリストとしてシェーバー新しく買い替えたいなとかあとはミニマリストとしてよりちっちゃいシェーバーに変えてみたいなって思った人はこの動画を見て検討してみていただければなっていうふうに思っていますでちなみに今日いろいろ紹介してるけども一番いいのがこれで一番コンパクトなのものこれですねミニシェーバーですね ここのサイズ感でいくとこれぐらいです。まあ、正直、うん、これちょっとそ添え心地が悪いん、ね、で僕は今こっちを使ってるっていう感じです今日はですねおすすめのシェイバーをまとめてみましたミニマリストの方々どんなシェイバーを使ってますかもしよかったらコメント欄におすすめのシェイバーを教えていただければなというふうに思いますでまた僕もそのおすすめを使ってみて実際いろいろと試していこうかなというふうに思います で、プラス最近聞いたのが、この丸型、あの回転型のシェーバーがすごくいいっていう風に言われていて、で、プラス、あの、芸能人の方も紹介してたんで、その紹介されてたやつも使ってみようかなというふうに思ってますえ。よかったらコメント欄におすすめのシェーバーを教えてください。また、えー、次の動画ではですね、ミニマルのアイテムだとか、あとはコスパ生活についてまとめてます。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。いいねボタンもお待ちしてます。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。